みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターーシプの瀧澤でございます。今回はフィードバックというものについて皆さんにお話をさせていただこうかなと思います。まあ、結構ご質問でも、なんかフィードバックって何ですかとか、フィードバックってどうやってやるんですかみたいなそんな質問が多いんですが、ちょっとやり方とか、なんかその仕組みというんですかね、まあ。そういったものもお話しさせていただこうかなと思います。やり方はすごく単純でございまして、エレキギターをギターアンプにつないで、えー、とアンプ側でめっちゃ・・・・・・ 歪ませてください。もうできる限り歪ませてください。で、音量もそこそこ出しておいたほうがフィードバックしやすいですが、歪みが強ければこのくらいの小さな音量でもフィードバックは起こり得るという感じでございます。それで、今、エレキギターを直接このハートアタックのアンプにつないでゲインをマックス、歪みをめっちゃ強くしているんですけれども、こんな感じの音です。 こんな感じの、ゴリゴリゴリゴリって感じの音なんですけれども、<笑>適当に接続をして音量を上げて、5弦の音をボンと鳴らしてみましょうか。で、あとは、コーチをします。できるだけアンプの音量を上げるとか、アンプの近くにエレキギターがあったほうがフィードバックしやすいですで。そうすると何が起こるかというと、起こらないかな。ちょっと音量を上げてみます。おっなんか、ヒョーって。 上ってきましたね。上ってきましたね。<音声>フィードバック、成功でございます。フィードバックは成功いたしました。まあ、こんだけの話です、えー。すごく歪ませて、音量をそこそこ出して、でそれでもフィードバックしなかったら、エレキギターをアンプの尺に置いてあげるというような感じでございます。 あんまり歪みが深くないとやっぱりフィードバックしにくいですし、音量が出ていなかったりとかするとすごくフィードバックがしにくいです。歪んでいる音量がでかい。この2つが絶対条件となってきますので、<笑>家ではなかなかできないと思うんですけれども、スタジオとかででかい音をバーンと鳴らす機会がありましたらちょっと試してみてくださいませ。結構な音量が出ていればちょっとの歪みでフィードバックが起こるかと思います。そんな感じです。やり方に関してはそんなところです。 それで、えーと、この仕組みという話をさせていただきたいんですけれども、フィードバックって、まあ、ハウリングと似ているんですよ。ハウリング。何なか聞いたことがありますよね、ハウリング。なんかカラオケとかでこうわーってこう歌ってたりとかすると、たまにこうキーンって音が鳴って、うわ、痛いみたいな感じになったりするときあるじゃないですか。あれが、まあ、まさしくハウリングでございます。ちょっと そのカラオケでキーンってなってしまう原因というか、仕組みについてちょっとお話をさせていただこうかなと思います。当然ですけれども、そのカラオケの音とか、マイクの音とかを再生するスピーカーがカラオケ屋さんには存在しているわけです。ちょっと暖房っぽいですけれども、これはスピーカーだと思ってください。スピーカーです。もちろん、このスピーカーからはカラオケの音とか、声とかいろんなものがバーバーバーバババッとこの暖房の口から発せられております。それでもちろん、マイクは・・ テロロローとこの暖房に接続されて、まあ音が出ているわけなんですけれども、ちょっと考えてみて、このスピーカーの音をこのマイクが拾ってしまったらどうなるか、ちょっと考えてみてほしいんですよ。普通にこの声が人がいて、わあこんにちはバババババババババババってやった感じで竹澤がいました。竹澤がこう喋っております、わわわわわ。 この声が再生される分にはいいんですけれども、音がでかすぎて、スピーカーの音もマイクが拾ってしまったらどうなるか。当然ですけれども、スピーカーの音をマイクが拾いました。そして、マイクはそのスピーカーの音を再生します。さらに、そのスピーカーの音を拾ってしまってという感じで、ここで無限ループが生まれてしまいますよね。これこそがハウリングというやつでございます。 本当にもう、ね、ちっちゃい音とかでもその、ね、この 無, 限無限回路といいますか<笑>、このループにはまってしまうと、ああいうキーンというすごい耳の痛い嫌な音になってしまうわけです。これが、まあ、ハウリングという現象なんですが、ギターの場合は、まあ、ほぼこれと同じと思っていただいて、まあ、差し支えないかなと思います。ギターの場合は、えー、とハウリングちょっと違うところもあるんですけれども、まあ、ほぼ一緒でございます。えー、ちょっとギターの場合、行ってみましょうか。 ギターの場合はこういうえ、こういうアンプがあるわけですよ、ギターアンプが。で、ここからそのエレキギター感とかギャギャギャギャーギャいってここ大音量で出るわけですよ。それで、その手前にはもちろんそのギターがあって、う, とうまくかけるかな。この角度からうまくかける自信がないけれども、うー、よいしょっとえおっ、なんかすげえ変形ギターっぽいのができた。<笑>このなんかギターの弦の音をピックアップが拾って、そのピックアップの音をアンプにつないで、それを再生しているわけですよね。 それで、このアンプのギ リ, ギリギリという音をこのピックアップが拾ってしまったら、やっぱりここもハウリングと一緒で無限ループが生まれてしまいます。でも、ギターの場合はフィードバックと呼んでいたりとかするんですけれども、一つ目の要因としてはそんな感じ。アンプの音 を, アンプの音をピックアップが拾ってしまう。 でもちろんピックアップが拾ってしまったら、そのままアンプに入力されてしまうわけなんで、ここでまたこうね。グーっとこう無限ループが生まれてしまうわけですよ。えー、もう一個もう1個あります。二つ目の仕組みがあります。これはギター特有でございます。カラオケ屋さんではえー、起こり占い起こりえない話でございます。アンプから出た音があります。アンプから音が出た。出た音がギャーってなっているとで、ギターの弦って共鳴をする。 という性質を持っているので、このアンプの音に対して弦が共鳴してしまうと、何も触ってなくても弦が震えてしまうんですよ。ブブブブブブって言って。で、弦が震えるということは、音が出るということじゃないですか。で、音が出てどうなるんだってなると、もちろんピックアップが拾うわけなので、アンプから弦に行って、共鳴をしてしまってピックアップというルートもあります。 まあ、大型においてフィードバックというとこっちのことになるんですけれども、えー、こんなルートもあるということです。アンプから出た音で弦が共鳴をしてしまって、その音をピックアップが拾って、アンプに入力されて、それで、またさらにアンプの音が弦に共鳴して、ダンタラカンタラカンタラというこういうサイクルが生まれてきてしまうわけなんですよね。なので、えー、と例えばですけれども、すごいこのアンプの歪みを強くして音量を上げましたと。 それでギターの、ギター本体をこのアンプに近づけたときに、ちゃんと弦を触っていれば、音が出ない状態。この状態にしていれば、まあ、ハウリングフィードバックはなかなか起こりにくいです。弦を触ってしまっているから弦、えっと、弦が共鳴できないわけですよ。もうこのルートでハウリングが起こることはまずないわけですよね。 起こり得る唯一のルートとしては、アンプから直接ピックアップに行ってしまって、無限ループが生まれてしまうルート。これはあり得るという感じです。で、ちょっと面白いのが、こんな感じでちょっとアンプを近づけます。で、5弦の音をフィードバックさせたかったら、5弦以外の音をミュートするんです。わかりますでしょうか今、僕の左手で。 1,2,3,4 弦と6弦を軽く触れてミュートしているんですけれども、つまり普通に弾いても5弦の音しか出ない状態です。こうすると、5弦の音だけ意図的にフィードバックすることができると。同じように、4弦の音。変な音が出ってきました。でも、ちょっと4弦の音を軽く触ると、 これは一番の音です。一番の仕組みの音です。まあ、そんな感じで弦をミュートすることで、特定の弦だけフィードバックすることができるなんていうテクニックもあったりとかしますが、まあ、使いどころがあるかどうかと言われるとちょっと困るところという感じでございます。どうでしたでしょうか。なんとなくフィードバックについて理解は深まりましたでしょうか。さっきも言ったように、カラオケでキーンとなってしまうハウリングと、まあ、基本的には原理は一緒だと思っていただいて大丈夫です。ただし、ギターの場合は弦の共鳴。 によるハウリング、フィードバックが多いので、ちょっとそこは知識として一つ覚えておくとよいかなと思います。そんな感じ、えー。割と難しくなかったかと思うんですが、どうでしょうか。フィードバック参考になりましたでしょうか。まあ、学園祭とか、ね、ライブとかでそのなんかこう盛り上げたいときとかは、ね、やっぱフィードバックできたほうがクが出るというか、はったりが効くというか、なん か, かっこよかったりとかするので、ちょっとこんな感じでフィードバックの出し方。 作り方、仕組みを覚えておいていただけるとライブとかで使えるかなと思います。そんな感じでよかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、違う動画でまた会いましょう。さよなら<笑><笑>